はい、えー、今、紹介いただきました岐阜県土岐市からやってまいりました、茶わんこといいます、えー、ほとんどのメンバーが昭和生まれ、えー、メンバーの平均年齢、半世紀オーバーでございますが、えー、今まで見ていただいたチームに負けないぐらい、元気いっぱい踊りたいと思いますので、皆さん、ぜひ手拍子で 後, 後押しのほど、よろしくお願いしたいと思います、はい、ますすしししかははいいではよろしくお願いします。 それではこの時のモユーラバー・キゼトーサカントスオリビア・シノも夢見潤わす。 こいつらの、ね、オリヴェ娘の後押ししていただきたいと思いますのでぜひ手拍子よろしくお願いします。 I'm sorry. <laughs> さあさあったかく舞台迎えてくださった皆さんに感謝ありがとうございました